濃い夏にここの機械を機に空も海も私も青い花で夏の緑も鮮やか海が見えてく 海も遠く投げた偏ったよ海は私がぽつるとまたふわき込んだ浜で夏よいのよぼやけ